ここは無限に広がる大宇宙の埼玉県、か最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発不進行しかし 父ちゃんがいない里帰りをしたらじいちゃんとばあちゃんは悲しみますな、ね、誤解される言い方するんじゃないパパの九州出張に合わせて熊本に行くのそれに今回は里帰りじゃなくてママの幼なじみのところにお邪魔するんだから二人ともいい子にしてたよねしんのすけたちは夏休みの1週間九州に住むミサの古い友人 ヨヨこの家にお世話になることにしたのです。熊本。おお、こっちこっ。途中からみーんな寝てたから、あっ、うっ。なんだ。うっ。あっという間の長さを実感。 一行がついたのは熊本駅ロヨコの家はミサイの実家があるちょっとそこ行く怪しいへえ。うん、なかなかだなやりますねの、美人の何わ。なに 皆さんで我 が, 社が誇る画期的大がほこるかー商品を試しに…これはただでさすがにそれはないだろうしいいえい週間使っていただきかんあやしいわねこれは我輩がが 世界からの伝承を想像力によって飛躍的に超越。現代科学の推でありロマンですではでは 謎の男がシャッターを押すと機械。あれ、新ちゃん<笑>、ね。いかがでしたか？これは撮ったシャッター日記などに貼れるようシールとなってプリントされる活き。素晴らしい。うん、確かに絵が出てきたけど手品みたいに種も仕掛けも。 もう少し使ってみない…ま、<笑>すぐにやつらはこのあっけけっ の海のとても暑い夏の日に空が映る水たまりひまわり畑夕立ち笑い声と日焼け跡でもね行き先知らないほきぼし真昼の月 についた野原家の面々ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのですどうしたどうやらここの遺跡か遺跡から骨が出るのはよいえいえそれがなんと恐竜 ここに古墳時代のいその人が住。ああ来た来たやっと着いた。こんにちはお世話。ひろしさんもう久しぶり。<笑>うへえ<い>。見せとひろしが振りかかれて。こちらは余ヨ裕ヨお姉さん。いわばチクチクえチクバー。 小さい頃から一緒に遊んでいたよろしくねご覧のように食堂をやっていますならぽちゃんうん大きくなったでしょう寝る子は そ, れ今からそれはそれと今からそれは電気というわけでよろしくねウキ 悪いわね。わざいいのよ。宿場の友ありがとう。今週は急に立伝たい。手紙の写真に写ってた。あの写真は1号さん。うち で, で忘れてた。よろしくお願い。ようこそ。今自分の家と同じようにキャップは小さな新聞社やってるの？裏に立てた。富士線ケチャップケチャップじゃなくてキャップ。 新聞のの記事事をまとめる仕事なのデスクとか社長とかいろいろそういえばここは何で日の山それは簡単うちの名字が日の山だからちなみにでもそれはもうずっとキャップだしキャップひどいはい<笑>キャップの生きがいは仕事の後にここでそれを邪魔されない限りあとは私たちのおいおい というわけで、ノハシロもよろしく。